おはようございます。今日は SSD の感想によって生まれ変わったソニーバイオのノートパソコンについて参考までに紹介動画を映します。よろしくお願いいたします。最後まで。 これは Windows8Pro64bit 版のデスクトップ画面ですがアイコンらしきものはほとんどと言っていいほど限定的ですそして Windows8Pro レアルにもかかわらず、この PC にはデスクトップ画面にどうしてかガジェットが表示されております。私の場合、ガジェットはご覧のようにカレンダーとクロック等を映し出すように設定しております。あと、この 画面右下にあります。縦長のガジェットは NTTWEST、つまり NTT 西日本のガジェットです。ここからインターネットやメールがワンクリックで表示することができます。 大変便利なガジェットです。もちろん、ウイルスバスターや、インターネットの光回線の速度測定なども行うことができます。では、どうしてこのように少ないアイコンで、この コンピューターを運用できているんでしょうかその秘密をお教えいたします えー、おはようございますセールスコピーライターこれがシーローンチという完全無料のフリーソフトウェアで いいわゆるランチャーソフトとしてての機能を持っています。ランチャーソフトというのは聞き慣れないかもしれませんが多数のデスクトップアイコンをまとめて保存して管理してくれる便利なソフトウェアでありますしかも完全無料でフリーなので 誰でも簡単にダウンロードして使うことが可能であります。これは今映っている画面は1ページ目ですがページは無限大にほぼ無限と言っていいほど作れますし何百何千というデスクトップアイコンを このシーラウンチという限られたスペースにきちんと整然と管理、保存することも決して難しいことではありません。いや、非常に簡単なことであります。では、ページを切り替えてみましょう。これは1ページ目で2コートタウンへのログインアイコンや アメーバピグへのログインアイコンなどが映っております2ページ目はこのように良きミュージックの保管庫となっておりますシュジュ・ザったのミュージックを保管している倉庫であります何百っていう 数の美しいミュージックがここにすべて整然と保存されています。次に行きます。ページ3。これはいろいろな YouTube の動画のサイトへのアクセスをするための デスクトップアイコンです。項目別にず ら, りずらりと並んでおります。いかにも整然として見ているだけでも気持ちがいいです。次に21まで切り替えます。これはこれでまた別のデスクトップ重要な デスクトップアイコンが整然と並んでいる様子がわかると思います。このようにシーロオンチというフリーソフトは完全無料版である上あるばかりか。このようにとかくデスクトップアイコンで 乱雑になりがちな Windows のデスクトップをすっきりきれいに保つことができるわけですそういう意味においても非常に有用なソフトウェアだと思いますもう一つソフトウェアを紹介いたします ここに Windows のメトロボタンが映っておりますが、左下隅にブルーのメトロボタンが映っておりますが、これはクラシックシェルという、どこかで聞いたことがあるでしょう。あの、Windows XP や Windows 7のような使い方ができる ウィンドウズ8ユーザーにとっては大変嬉しい便利なソフトウェアでこれも完全無料でフリーのソフトウェアでありますでは早速クラシックシェルを開いてみましょうこのようにウィンドウズ7風に 表示することができていますマイドキュメントマイピクチャーファイル名を指定して実行といろいろありますプログラムはプログラムアプリはアプリで整然と これはプログラムです。プログラムの一覧がこのように表示されます整然とアプリを出してみましょうこれが Windows8 Pro のアプリの一覧ですビーイング検索から始まって地図天気まですべて網羅されております 次にシャットダウンの項目を見てみましょう上からユーザーの切り替えログオフ画面のロックスリープ休止状態再起動シャットダウンと続きますこのように7項目の 選択がこのシャットダウンタブによってできるわけです。ちなみに再起動がどれくらい早いかやってみましょう。 とりあえずシーラウンジを閉じます n t t ウエストのスタートアップツールもスタートアップツールつまりガジェットも閉じます では再起動 し, し, してみますどれぐらい時間が早いかストップウォッチで測ってみてください SSD なので非常に早いです再起動していますもう すぐにバイオのロゴが現れました。ここから数秒で立ち上がります。ようこそ画面が出ました。はい、デスクトップ画面になりました。パスワードは入力しなくても自動サイ ン, インできるように個人的にカスタマイズしています。このようにすることによって 非常に高速に立ち上げることが可能になるわけです。それからこの装置はレイドといってハードディスクドライブを複数台中に格納しているハードディスクケースなんですが、このレイドは USB3.0 完全対応なので USB3.0 ポートからケーブルを取り込んでいます前面はこんな感じです 大型のファンがあらかじめ装 備, する装備されているので発熱の心配もございません。私の場合、ウエスタンデジタル製 500GB のハードディスクドライブを4本、つまり 500GB×4 本で 2TB 搭載しています。でも、レードレベルが レード1のミラーリングとデード0のストライピングのを組み合わせたデード17で 2TB の2分の1の 1TB までしか使うことができませんその点では少し不満が残りますが非常に高速にデータ転送を行ってくれます USB3.0 ということも手伝ってデータ転送速度は驚くほど速いですファンの回転数もオート、マニュアルと切り替えることができますしレイドレベルもレイド0、レイド1、レイド10、レイド5と 切り替えることができます。本体は1万9800円でした。比較的手頃に買えますので、皆さんもぜひ使ってみてください。とても処理が早いです。それでは、 デスクトップアイコンの紹介をして、この動画を終わりたいと思います。上から、センシブルスタイリストという名前のマイコンピューターのアイコン、次にコントロールパネル、次に NDTI というニューデスクトップアイコンの フォルダ次はマイクロソフトアカウントへのサイン用パスワードを収めたフォルダー次は iPhone5S から動画をインポートした時に保存するための保管庫一番下に下がってスクラップケージと英語で表記されておりますが スクラップケージとはいわゆるゴミ箱のことです。ずらずらっと小さなボタンが並んでおりますが、これはそれぞれクリスタルディスクマークや メモ帳、電卓、あと CPUID とか、あと Crystal Disk Info、シズクエディションも入れております。そして ユ, リユーティリティソフトには WiseCare365 というのを入れております。ディスクでフラグは SSD ですから 必要ないだろうと思われるでしょうが月に一度ぐらいはやった方がキビキビと動きますそのためにわざわざディスプレイフラグ専用のフリーソフトウェアオースロジックスディスプレイフラグをインストールして運用しております以上で紹介動画を終わります 最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。お元気で。